次は日本語入力の説明をします。日本語入力モードはですね、コントロールバックスラッシュ、またはコントロール N。普通のキューボードだですね、日本語キューボードだと円がついているところに、英語キューボードはバックスラッシュがあるので、ね、どちらでも同じ意味なんです大体は。で、えー、じゃあちょっと次の行行行って、ここでコントロールバックスラッシュを打つと、えー、これ、あっていうのですね。あん、あん、このあが出てるっていうのはですね、 そのローマ字入力モードになっているというんです、えー。ここで、えー、いろいろな入力をする、ローマ字で打ってきますね。じゃあ、例えば、不自由。この縦棒で囲まれているのはまだ未確定だというんです。で、ローマ字を打ったらそれを、えー、変換する、かなんか字変換するには、スペースを打ちます。そうするとなんか変な字が出てきます文、ね、と字というです。 こういうふうにですね、うまく動かないとき、うまく変換できないときに、まず例えば、えー、この文じゃなくて、この負、えー、を別の字にしたいときはですね、分節伸ばしと分節地も使って変換したい場所がちょうど、えー、分かれるように、今、不字と由になってますけども、負と自由ですから、えー、不自じゃなくて、不自由に、もう一回コントロール I を打ちますよ、えー。今この状態です。 これコントロールを打つと元にも長くすることができます。今、藤井へとウですね、えー。もうちょっとコントロールを打ちます。で、えー、ここでスペースを打つとさまざまな歩が出ますけども、えー、あるいはコントロール N でもでしょコントロール N。コントロール P だと行き過ぎから戻ることができます。このコントロール N とコントロール P は、このコントロール N とコントロール P が同じように使われているので、やっぱこれを覚えちゃった方が便利なね。 じゃあ、この負は、不自由の負でいいんですけども、こっちを自由にするためには、ここを変換しないといけませんね。その時はですね、今度は Ctrl-F と Ctrl-B、これですけども、Ctrl-F と Ctrl-B を使うことで、別の場所に行くことができます。Ctrl-F を打って、この自由を取り替えたいんだと。ここでスペースを打つと、自由になりました。もっと他の自由もあるんですけども、 で、ここで、えー、確定を打つと、不自由になる。なものですが、ひらがなったらそのままですね。まあ、こういうふうに、えー、自分の好きなように打つことができるんですけども、漢字の変化がうまくいかないときは、この、えー、分節伸ばし縮めと、えー、次の分節、前の分節、 変換これらを覚えておき、応援してください。まあ、他のシステムでもこれは皆さんやってるはずなんで、キーバインドを覚えるということですね。